はい、会場の皆さん、こんにちは。はい、皆さん。はい、皆さん、会場にいらっしゃるんですよ。もっと拍手してください。皆さん、こんにちは。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、我々、結成20年で、埼玉県朝霞市より参りました。朝霞鳴子一族恵みと申します。今日は、この会場で、一番楽しい演舞。 お見せしたいと思っております。すみません、ちょっと勝手にハードル上げちゃいましたけど、皆さんもついてきていただければと思います。なんで絶対に今回はさせない4分走りしたいと思います。ご清聴のよろしくお願いします。ます Everybody,、yeah! ready. お客さんもっともっと、はい、エンジェルス内にアクセスしてください、はいはい はい、温かい温かい拍手ありがとうございました